くれに飛ぶ鳥、眺めれば。 こちらと聞こえる声。声歩み進めば森の中。いよいよ開幕。我らが自由。今宵の演目は？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 So、sure.